はい。 おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、鎌田店にございます、芝からさんにお邪魔しております。初訪問でございます。で、今の時間帯に関しては、ちょっとね、お客様もはけている状態ですので、マスクを取らして、話らしながらね、撮影をさせていただければと思います。で、本日いただくのが、ラーメンと油そば、2種類を大盛りや特盛りにして、ご飯物、そしてトッピングなんかもいろいろとセットいたしまして、そのね、芝から鎌田店さんを 100% ね、楽しんでいこうと思います。もうすでにメニューの の方は作っていただいておりますのでメニューが到着するまでもう少々待ちたいと思います1杯目はねこちらラーメンでございますそれにこれプラスアルファでね肉飯これもね注文させていただきましたでこれ久々にねこれ生卵の漬け卵用に注文させていただきましたのでまずはね1杯目こちらのラインナップでいただきたいと思いますいただきますあうまったあ濃厚だなやっぱり 本当にね、昔も表現しましたけど豚のポタージュもう本当に濃厚ちょっとこれ野菜とうんうまっ、うん、でこのね豚ですよ<笑>特大で柔らかくてね見るからにうまそうでしょいただきます <笑>うん見えますこのスープ濃厚なこの豚感見てわかるでしょうそしたらね今回はラーメン大盛りさせていただきましたこちらのね麺いただきましょういただきます 持ち系なんだけどしっかりとねコシがあってこのねポタージュのようなスープをしっかり吸うんですよこのね一体感がやばい<笑>、うん、でこれね二郎系のお店だと珍しいんですけどこれ見えますかね海苔のトッピングにほうれん草なんかも有料であるんですよ これがねマジでうまいの。<笑>うま。これ肉飯行こう。 そしたらね、た旦こちら卓上にございます唐辛子で味変をしていきたいと思います。 やっぱりねスープが濃厚なので豚の甘み結構ね強いんですけどそこにこのとうあらしを入れるとキリッとね引き締まってこれまたね一味うまいアクセントになりますね。 ちょっとね夢中になりすぎてもうそろそろなくなりそうなんで追加で注文させていただいている生卵を溶いてここにね漬けていきましょううい、ん、これね見えますこの漬け卵うまそうでしょういただきます そしたらこれね、具材ラストですね とということでただいまね、2杯目、到着いたしました、こちらね、2杯目、油そばでございます、油そばね、こんな感じでございまして、基本的なね、まあ、味は醤油なんですけれども、券売機ね、見てわかるとおり、こちらね、千葉からさんには、ごまだれというね、ものもありまして、今回はね、すねらのごまの方を選ばせていただきました、これもね、めちゃめちゃうまいですよ、とりあえず、いただきます。具材もね麺もねねね麺届かかないいののでまた、ね、この、ね、豚生かしてくださいなん あれ見てもこの豚、うまそうだよね<笑>うま、うん、で、千葉からさんね、これ野菜なんですけれども提供される際に、上にスープをかかっているので普通のね、ゆで野菜じゃないんですよこのね、上の野菜だけでも十分にうまい ね、麺出しましょうか<笑>うわう<笑>うま<っ>そううわう皆さんどうすかこれたまんないでしょうこれがねうまいんですよ<笑> やっぱりラーメンになるとスープと麺のこの融合感というかバランス感すっごいんですけどこっちのね油そばになると麺のね香りとかうまみがラーメンよりもさらにダイエットに感じるのでこのねその小麦感とごま感これがねものすごい合うんですよでねこれも頼んどいた白ご飯ですね さんはね、僕初撮影ではございますが千葉さんっての撮影やオフでもね何回も行っててもちろんねこの油そば何度も食べてるんですけど何度食べてもね何度も食べたくなるそんなね油そば<音声>でこのね油そばには温玉が1つついてくるんでこれもねちょっと入れてみましょう Hehehe <laughs> ありましたがこちらの、ね、油そばにはスープ割りがございましてしこれ、ね、締めに割っていきましょう。 したということでただいまね千葉から蒲田店さんでラーメンとね油そばそれにご飯やほかトッピング等ねもう多彩なアレンジをさせていただきましてもう好きなだけね楽しんでまいりましたやっぱりねうまい<笑>本当にね千葉からさんといえば僕のね大好き 大好きなお店でですのでこの動画を見てねこの千葉からさん気になった方はぜひね食べてほしいです本店は千葉になるのですが以前ね撮影をさせていただきました郡山店さんや本日ね撮影させていただきましたかまと店さんもございましていろいろねまあ支店もございますのでお近くの方はぜひこちら千葉からさんで美味しいラーメンや油そばもちろんね今日食べていないつけ麺なんかもございますので好きなメニュー楽しんでみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価 します。じゃあね。ああ